こんばんは、t 7 2です。実は2020年7月5日に、都合で行われる、と、大会180に出場しようと思っていまして、それの抱負というか、作戦の動画です。 まずは耐久レースって何って話です。普通のレースは、決められた周回数を一番早く走ればいいのですが、耐久レースは決められた時間で、一番多く走ったやつが勝ちのレースです。つまり、スプリントのレースに比べて、燃費や給油タイミング、ドライバー交代などの計画が大事になってくるレースです。今回の、レースの説明です。詳しくは下の説明欄に URL を記載していますが、 スゴで行われる、ドライバーと車両がバトンタッチ可能な形式の3時間耐久レースです。ピットストップ義務は最低4回、つまり5ステントにて走らないといけません。ピットストップの際のダミードライバーチェンジも可能なので、どこかでそれを行って、ステントをまとめれたらはかどりそうです。その他に給油規則や旗など色々ありますが、細かい説明は割愛、URL を読んでください。 さて、チーム紹介です。今回のチーム平均排気量は3400。問答無用で一番上のクラスに飛ばされます。参加車両はランサーエボリューション 8MR、ポルシェ、ケーマン g t 4 b m w e q 2 m 3となっております。今回もガチメンバーを集めたので、目標は表彰台に乗ること、だがしかしこのレース。 クラスが3台だけだと1位にならないと表彰されないという鬼畜仕様なので、必然的に1位を狙わないといけないのですが、ここから作戦です。出場クラスが CN1 に決定したので、何周走れたら1位が取れるのかを調べます。一番直近のレースを漁ると、98周、もうちょっとマージン取って100周走ったらいいことがわかります。問題は、 これが何時間で走ったのかが問題です。3時間まるまる走れていたらいいのですが、普通は赤旗やセーフティーカーがあるので本当は何時間で走ったのかを検証します。赤旗や SC の時間を割り出すためにトップのチームで検証してみます。赤旗、SC なしの実走行時間は174分。104周で割ると1周あたり1分 40.38 6 ベストが1分 37.272 だったので、ほぼ中断はなかったと判断できます。このチームめちゃくちゃうまいですね。ほとんど 39-41 秒でまとめてきているのか。さて、我々のチームに話を戻します。同じ式で100周を走るとすると、1分45秒45で走ればいいことに、ぶっちゃけ、車両的にはトラブルがなければいけそうな感じです。 去年のデビュー戦46秒より早く走ってはいけないという制限があるセミウェットの中48秒から51秒で走行できていたので、ランサーは概ね問題ないでしょう。残りの2人は k ン g t 4と M3。うん、考えるだけ失礼ですね。ということで、ミスなく行けたら表彰台が狙えることがわかりました。 チームメイトに聞いてみたら、おおむね40秒集会は達成できそう。僕は大間さんが140匹くらい少ないので、44秒集会目標です。先ほどの雑談を反映した想定集会目標はこんな感じ。現実にこんなにうまくいくかはわからないけど、できたらいいなぁの夢です。次にスケント割りです。できればダミーピット ×2、ドライバーチェンジ ×2 でいきたいです。 ダミーピットだと車両移動がなく、ドライバーが同じ人なので車両交代よりも20秒程度早く終わるのでそちらを採用したいです。ということは、1時間を1タンクで走れないといけません。ランサーなら 2.4km l GT4 と M3 は 2km l の燃費で走る必要があります。エボはさておき、他の車は問題なさそう。 ということで、7月5日はこの作戦で行こうと思います。もっと早いチームが来るかもしれないし、我々が思い通りに走れないかもしれないですが、表彰台に乗りたい、という強い思いを持っていきます。耐久レース人生も2年目。当初の目標であった表彰台にぼちぼち乗る、を達成すべく頑張らなければなりません。ちなみに、1年目のチーム目標。 仲間を集め、耐久レースに参戦できる体制づくりは無事達成でき、今ではチームに登録されてるメンバーが20名を数えるようになりました。今年は、草レースで表彰台に乗れるチームを作り、ノウハウを蓄積すべく頑張ります。3月の TC2 ではなんとか2位になれたので、あと2回どこかでクラス表彰を受けたいですねー。7月からレースが復活するので、活動再開です。 今後ともご支援よろしくお願いいたします。7月いい報告ができたらいいなー